皆さんこんにちは AKB48 K チーム所属湯本ですこのチャンネルは繊維樹脂化学品建材分野を支える企業アサヒカ製アドバンスの提供で視聴者の皆様の暮らしに役立つアイテムや情報を紹介していく番組です今回の配信も前回に続いて私湯本亜美が MC を担当させていただきます前編に引き続きタイベックという不織布についてのご紹介をしていきたいと思います 今回はタイベックを実際に使っているアイテムをご紹介していただけるということで ア, サヒカ製アドバンスの木田さんに来ていいいたたただきまましししよろしくお願いいたします前編ではアサヒデュポンフラッシュスパンプロダクツの横山さんよりタイベックの特徴を主にご紹介していただきまして素材の魅力をたくさん知ることができたのですがアサヒカ製アドバンスさんの方ではタイベックを活用したさまざまなアイテムを 開発・販売しているとお伺いしましたそうですね改めて説明をいたしますとアサヒリポンフラッシュスパンプロダクツはタイベックという不織布そのものを扱っている会社で私たちアサイカセアドバンスではそのタイベックを使って様々な製品を開発・販売しているという立場になりますこの後編では実際にタイベックはどんなところに使用されていて私たちの社会や生活にどんな風に活用されているのか いくつかの製品をご紹介させていただければと思っています早速ですがどういったアイテムをご紹介していただけるんでしょうかタイベックを活用した製品をいくつか持ってきましたまずはこちらのエコバッグですタイベックは耐久性があって丈夫ですし軽量なので持ち運びも楽そして通気性耐水性などにも優れており汚れもつきにくいそんな特徴を活かせる商品ということでエコバッグを販売しております ぜひ持ってみてくださいはい、ありがとうございます触った感じうどうですかわーすごいあの、ふわふわしていてとってもおしゃれですね、このシワ感がそうなんですタイベックはあえてシワを加えることでヴィンテージ感を出すことができます印刷加工もできるので様々なデザインを取り入れることによってよりファッション性の高い商品の開発が可能となっておりますうーん、これは欲しくなっちゃいますね続いてはこちら、パーカーですうん シンプルでとってもかっこいいですねはいファッション性にもこだわっていますそしてタイベック製のパーカーはなんといっても軽くて持ち運びやすく透湿性もあって漏れにくいのが特徴ですそしてタイベックが使われているセンスもあるんですこちらもタイベックの和紙のような独特の風合いと水に強く丈夫な特徴を生かしているんですうーん、ありがとうございますすごい硬くてすごい和紙のようでとってもおしゃれですね その他にも財布、ポーチ、クッションケースなどの日用品からアウトドア用のテントなどにもタイベックが使われている製品がありますそして代表的なのが防護服ですさまざまなシチュエーションで身を守るのに防護服はタイベックの特徴や機能性を最も活かせるアイテムの一つになっていますねうん、本当に幅広くいろんなところでタイベックは使われているんですね 概要欄に朝日ポンフラッシュスパンプロダクツのインスタグラムのリンクが貼ってあるのでそちらでもタイベックを使ったアイテムをたくさんご紹介していますよかったらぜひ見てくださいわあ、いろいろありますね皆さんもチェックしてみてください木田さん本日はありがとうございました朝日課税アドバンスではツイッターも発信していますのでそちらのフォローもお願いしますこちらも概要欄にリンクが貼ってあります そしてチャンネル登録とよかったらいいねボタンもぜひお願いします今日もご視聴ありがとうございました以上 AKB48 の湯本亜美の MC でお届けしましたまたね t a さん真面目にやってますかえ<笑>